日本人は英会話の単語のスペルを暗記力で覚えます。しかしアメリカ人は英会話の単語をイメージで覚えます。イメージで覚えるのとは単語のスペルをおよそ大体こんなようなスペルだったとアバウトで覚えます。 暗記力は目の四角から入って文字のスペルを読めて書けるように覚えます暗記力は文字の読み書きの勉強ですイメージで覚えるのは言葉を覚える勉強法なのです言葉を覚えるのに 単語を正確に覚える必要がありません。だいたいおよそこのようなスペルだったと覚えればいいのです。言葉は単語の音を口から出すために単語のアルファベットの文字をイメージで覚えていればよいのです。あとは脳が 下唇の動きで口から単語の音を出してくれるからです。単語のスペルが書けなくても読めなくても脳が単語の文字をイメージで覚え下唇の筋肉の動きを脳が覚えていれば単語の発音の音を どうです